します曲は「春うらら」という曲です、えー、この曲もぜひ一緒に手拍子しながら楽しんでいただけたらなと思いますそれではご覧ください「春うらら」ですかま 春の裏にかけてた夢がなぜに舞い込むか見届け」 「おせんどうさまありがとう」 はい、えー、ありがとうございました。